はい、であと事業に必要なあの生院で事業を勝つために必要なのはやっぱ人脈って必要ない人ですよはっきり言いますけどあのねやっぱりねこの業界の 裏を明かすとですでねやっぱりもうねごく一部の人が勝ち続けててうまくいってる人だけでやっぱネットワーク作ってるんですよねでうまくいってる人だけでのコミュニティがあってそこにやっぱり入れたらいろいろ情報とかね権利を有することができますけどそこに入れないんだったらいっつも2番線じ、3番線じの情報とかばっかりなんですねもうテナントとかってまさにそうで例えば京都とかね東京の一等地とかねもう一番この人通りが多いところってもう言ったら一般のですね不動産サイトとかには絶対出回らない ないんですよそういうのってもう要はその不動産の販売してる会社がお得意さんにさっき紹介してでも制約してるんですねもう入居者決まってるんですよっていうふうに上の人だけでねごく一定の人だけで回し続けるから自分もどうやったらそこにアクセスできるのかなってことを考えることがポイントです下のののリンクに私の経営のノウハウハ載ってます。